カズマさっきの話ってああきっと校長に間違いね何の話おそらく校長がトイレで2人の女の子を殺した犯人だええ、静かにごごめんどうした何かあったのかあすみませんすぐ行きますとりあえず悟られないようにしましょうそうだなうん ここが3階のトイレなんだこれひどい匂い扉の下から水があふれ出てる本当に入るのか入るしか先に進む方法がないんですそうかだいぶボロボロね割れた鏡が散乱してるから気をつけろよ壁は 個室の扉も腐ってきてきるね3つ目だけ扉が閉まってるわトイレの花子さんってドアを3回ノックして呼びかけるんだったよな確かそんな話だったね俺がやってみるよはなこさん遊びましょ。 水が…止まった扉が…勝手に開く嘘強調なんで閉めるんだよ茶番はもういい茶番って…気づいているんだわここに死体が…花子が隠してあることをやっぱりあんたが犯人だったのか お前たたちここそどこで知ったというのだ20年以上誰にも知られずにいたというのに20年ってひどいひどいのはやつらの方さ順風満帆だった私の人生の邪魔をしようとしたんだからな何様のつもりだてめえお前たちも同罪だあと数年で定年だというのに蒸し返しおって ここから出られないなら、ご都合だ。証人は一人も生きて解散か、か、カズマ君…ふ、後ろ…え何か、出てくる ははなせ<笑>なんて力だ 校長な、なんとかしないと校長先生が引きずり込まれちゃうよそんなこと言ったってどうしろっていうのよ遊んでくれないのさまならこれなら殺したんだ校長この声花子ちゃんじゃない 声は、瞳かでもさっきまで花子ちゃんの声だったよ2人が混ざり合ってるってことそんなことあんのかくくそ<笑>なんだい一体い だけにも体当たりは効くんだなちょっと大丈夫無茶しすぎよ結果オーライだろう。拓也校長気を失ってるみたいだから運ぶの手伝ってくれうん一旦逃げるぞ逃がっえどうしたのカズマ花子急がないとカズマ君 待ってくれみんな何言ってるの殺されちゃうよカズマ俺にしか聞こえてないのかわカズマ分かってるよ